この日は、道の駅にあるご当地食材産品で、メンバーがオリジナルレシピを開発する企画、道の駅産品クッキングが行われ、岸優太、平野志洋、神宮寺ユ太の3人が挑戦した。勝負の舞台は、食材の王国、と言われている茨城県にある道の駅。 しかし、三人とも茨城県が、食材の王国、だと知らなかったそうで、平野に至っては、茨城県産のもの見たことがない、と言い、神宮寺がプライベートで3回訪れたことがある一方、一度も来たことがないとか。そんな平野は、この企画に初登場。料理ができないと嘆きつつなんかわかんないっすけど、僕料理できるキャラになってるんですけど偏見ですから、ね。 と訴えていたが、神宮寺と騎士によると平野の料理できるキャラは自ら言い出したものとのこと。一時期料理できると言ってた、よ言ってた時期はあったからそれが染みついてるのかも。騎士一回言っちゃったことは責任持たないと、ね、神宮寺と反論していた。また、神宮寺が、騎士くんのおバカキャラも染みついてる、と口を出すと、騎士は、それは否めない、とぽつり。 平野は芸能人だから発言気をつけようねとなぜか率先して騎士を励ましていた。三人の勝負の場所は茨城県日立市にある道の駅日立お魚センター。テーマは3品炊き込みご飯で炊き込みご飯の具材を3品選んで炊き込みご飯を完成させる。 スタッフによると、ロケ前後に近づいてきた台風の影響で、魚があまり得れていないとのことだったが、前回も参加した神宮寺はなぜか、でも大丈夫っしょ、と余裕の表情。状況に焦っていた平野が、なんでそんなに自信に溢れてると驚愕すると神宮寺は、俺料理案ないから逆に自信に溢れてると思う、と謎のどや顔。平野もこれには、 逆にの使い方間違えてる、と突っ込んでいた。そんな神宮寺は、平野が最初に目をつけた食材のりのつくだによ、俺もいいな、と横から乱入。食材公無理は禁止のため、じゃんけんでどちらが使うか決めることになると、神宮寺が勝利し、平野は、ふざけてるよ、トラクター何使えばいいか一気にわからなくなった、と肩を落としていた。 とはいえ、その後平野は海ぶどう、数の子、イクラというプチプチする海の食材をチョイスし、可愛くないですか見た目。JK 絶対喜びますよ。と、自信満々。食材選び終了後も、騎士と神宮寺に、プチプチ JK という料理名を明かし、12月に予定控えてるから、原宿に店オープンする。JK が喜ぶの。 目に見えてる、とかますなど、自信満々なよう。キングプリンス平野氏仕様、集合体恐怖症だから、鳥肌がやばい。しかし、平野の第五さんは、イクラは加熱すると白っぽくなり、食感も変わるということ。炊飯前は鮮やかな赤だったイクラだが、炊飯後、真っ白に変化しており、平野は、集合体恐怖症だから、鳥肌がやばい。 とんでもないものを作ったな、と自身の作った料理に、戦慄。また、一口食べてみると、何もプチプチしない。味は美味しい、と予想外の仕上がりに目をまん丸にしていた。一方、神宮寺はマダイとハマグリ、海苔の佃煮の炊き込み、ご飯を料理。 岸はマグロチーズ、伊勢エビ、イカの塩辛の炊き込み、ご飯にチャレンジし、判定はスタジオのマックの劇団一人と流瀬角、高橋山が行うことになった。それぞれを未食した結果、劇団一人は平野の炊き込み、ご飯を選び、流瀬、橋は神龍寺の炊き込み、ご飯を一番に判定。2位になった平野だが、口を手で押さえて、嬉しい、どうしよう。 と大喜びだった。この日の放送に視聴者からは、自分の料理の仕上がりに鳥肌立ててるの笑った。なんだかんだ言って、平野くんはやっぱり料理の才能ありそう。集合体恐怖症で大爆笑、という声が集まっていた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。